どうするんだ私の出番魔法といえばボクだろ行ってきます 頼んだからな<笑>どっちだっけ ハッヤッサッハッヤッサッハッヤッサッハ ただいま タクシー待っておりました。 ただいま。 うん。うーん。だね。やりました。しかしですね。 いっよ アははは、うん<笑> 好<音楽> で, すね、でもエえな。ヘヘ。<笑> まったくなんだよ